怒りという感情しか出てきませんね。どうも、政治いろいろの学部です。わかりきっていたこととはいえ、やはりこうやって見てみると、悪の数軸という言葉がぴったりくるような気がしてしまいます。AFPBB ニュースの記事を引用します。 中国は3日、同国がロシアに対し、ウクライナへの侵攻を北京冬季五輪後に延期するよう要請したとするアメリカ史の報道を否定した。緊密度を増す中ロ関係に国際社会は警戒を強めている。アメリカ史ニューヨークタイムズは2日、ジョー・バイデン政権の高官及び欧州の政府関係者の話として、 中国政府の関係者がロシア側の高官に対し、北京五輪の閉幕までウクライナに侵攻しないよう事前に要請していたと報じた同氏によると、北京大会の閉会式から4日後に始まったウクライナ侵攻をめぐり、中国は事前にその計画または方針をある程度把握していたという。中国外務省の 王文賓報道官は3日、この報道を一周。完全なフェイクニュースだ。注意や非難を逸らそうとするこの書の言論は卑劣極まりないと批判した。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、中国は態度を保留している。習近平国家主席は先月、ウラジーミル・プーチン大統領と会談し、 協力関係に制限を設けないことで合意。以後中国はウクライナ侵攻を公然と非難するのは避ける一方で、全面的な支持の表明にも至っていない。とのことです。ロシアがウクライナ侵攻を始めるにあたり、中国と密接に連絡を取り合い、お互い認識した上で始めたのだというニュースに対し、 中国がフェイクニュースだと批判したということですが、この記事の元ネタとも言えるニュースも4日ほど前に報じられています。こちらは東京中日スポーツの記事を一部引用します。在日ウクライナ大使館が3日、公式ツイッターを更新。ロシアのウクライナ侵攻計画に関する秘密文書を手に入れたとし、 計画書の写真を公開したウクライナ軍がロシア国会艦隊の一部隊を排除した結果、ウクライナに対する侵攻計画に関する機密文書を手に入れたとウクライナ合同部隊作戦本部が発表したと、戦闘の末、重要な書類をロシア側から入手したと報告。続いて、この文書によると、ウクライナに対する 進行計画が1月18日に承認されており、進行開始が2月20日となっているとし、北京五輪の全競技が終了した日が進行開始日とされていたと報告。続いて、また攻撃作戦期間は15日間、3月6日までとなっているとも説明を添えた。公開された写真を見ると、2月20日を示す 2002から表は始まり、3月6日を示す0603で日程が終了している。北京五輪の閉会式が行われたのは同21日だった。とのことです。2月20日から3月6日というと、単純に考えると五輪とパラリンピックの間になります。プーチン大統領と 習近平主席は北京五輪開幕前の2月4日に中露首脳会談を行っています。この会談で対米共闘を誇示した両首脳ですが、この時にウクライナ侵攻に関する時期について話をしていたとしても不思議ではありません。プーチン大統領の言動を見ると、ウクライナ侵攻のスピードに絶対の自信を持っており、首都キエフの陥落について すぐに落とせると楽観視していたとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領が支持率 20% と低支持率にあえいでいたこと。バイデン大統領がアメリカ軍はウクライナに展開しないと明言したこと。実質的な EU のリーダー、ドイツに対してエネルギーという首根っこを完全に抑えていると思っていたこと。 などがその理由として挙げられます。プーチン大統領からすれば、五輪が終わったら侵攻を開始し、パラリンピックが始まる前に首都キエフを落として、ウクライナを小中に収めるというのは、問題なく達成できる目標だったのだと思われます。中国がプーチン大統領のウクライナ侵攻を支持したのは、アメリカ軍の戦力を 欧州方面にも展開させ、インド太平洋を手薄にさせるという側面もあったかもしれませんが、どちらかというと、ロシアが中国から莫大な資源、物品を購入するという経済的な側面の方が強いかもしれません。インド太平洋を手薄にさせるのが主眼であれば、ウクライナ危機が長引いた方が中国のためになりますしね。 連撃作戦が成功すれば、アメリカを二正面作戦に引きずり込める可能性は低くなりますし。となるとやはり、経済的に自国が渡航するからこそ、習近平主席はプーチン大統領の連撃作戦に賛成し、協調の姿勢をとったのだと思われます。そう考えると、習近平主席もある意味、いやまったとも言えると思います。 習近平主席にすれば、連撃作戦が成功し、ウクライナもロシアのものとなり、ロシアの力がますます増大すれば、それだけ中国の売り上げが増えるわけですから。ところが、プーチン、習近平両主席の思惑は、ものの見事に外れます。ドイツは首根っこを抑えられながらも、完全とロシアに反旗を翻し、 日米英をはじめとする西側諸国はロシアに対し次々と制裁を加え何よりもゼレンスキー大統領率いるウクライナが決死の反抗を見せロシアの進行スピードは想定よりはるかに遅くなっているばかりかロシア自体の経済事情が悪化の一途をたどり今や青色吐息と言ってもいい状態です中国も これにはおそらく慌てたのではないでしょうか。中国の売り上げを上げてくれるはずだったロシアが、今は逆に潰されそうになっているわけですから。そして焦った中国は、事前協議があったと思われる証拠と見てもいい行動に出てしまいます。こちらも AFPBB ニュースの記事を引用します。中国の大き外相は7日、ロシアによる ウクライナ侵攻をめぐり、中国は停戦に向けた仲介で協力できると表明した。王氏は記者会見で、必要とされる仲介に向け、国際社会と協力する用意があると語った。また、ウクライナに人道支援を行う方針を示した。一方、ロシアとの関係については、両国間の友情は健固だ。 今後の協力の展望も大きく開かれていると述べた。とのことで、ロシアというお得意様が潰されてしまえば、疲弊の一途をたどる中国経済にも少なからず影響が出てきます。中国としてはそれを恐れるあまり、停戦仲介に協力できるという表明につながったのではないかと思われます。茶番といえば、これほどの茶番はないでしょう。 プーチン、習近平という二人の独裁者が二人だけの妄想で始めたウクライナ危機。自己都合で他国を玩ングのように扱うこの二人の独裁者に対し、個人的には怒りを禁じ得ません。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。